こんにちは、田洋介です今日は私が絵を描く理由というお話をしたいと思いますプロフィール作りなどに役に立てていただけたらと思いますアーティストって単に作品を作るだけじゃなくて言葉で自分の作品を説明したり自分自身についても言葉で説明したりしますそういうことが難しいと思うのは私だけではないのではないでしょうか、まあ、プロフフィィーール、バイオグラフィー アーティスト・ステイティメントなどというものがありますが私は自分のホームページやポートフォリオにそういったことを載せていますバイオグラフィーとかアーティスト・ステイティメントとかっていう言葉は覚えておいたに越したことはないんですけど特にプロフィールにバイオグラフィーとかアーティスト・ステイティメントってその言葉自体を載せる必要はないので難しい言葉だと思ったら特に覚える必要はないと思うんですけど要するに自分の出身地 い立ち、現在の環境自分の趣味趣向哲学そしてそういったものが自分の芸術作品にどう影響しているかみたいなことですねそれからなぜアートを作るのかそしてこれからどうしていきたいのかとかねそういったことも書いたりしますあとは自分のアーティストとしての経歴ですね、まあ、私の性格からは作品の説明とか そういう自分の説明とかなんか理屈っぽくて面倒くさいなって思うんですけど自分の作品を見てくださる方が、まあ、その作品とか自分のアートとかそういったものに対してより理解を深めていただいたりより楽しんでいただいたりそのためには作品の説明作家自身の説明っていうのは大変有効だと思います。とはいえ言いたくないことは言う必要ないと思うしでも私の場合はただ事実を正直に。 分かりやすく説明できたらなといいいいううう気持ちでそういう文章を書いていますだけどもっといい言い方ないかなとかまだ何か伝えるべきことが潜在意識の中にあってで自分でも気づかないでいるとかあとはまた将来自分の考えとかも変わるかもしれないしまあより良いバイオグラフィーとかを書いていきたいなと思っています。 私が大学の時の英語の授業で自分が作品を作る上で何を表現したいのかという内容のエッセイを書く課題がありましたその時に自分が表現したいっていうことはなんかすごい大それたことじゃなきゃいけないのかなってそれですごくなんか難しく難しく考えてまあ私らしくない自事的なことを書いたんですけど その時クラスのみんなが自分のエッセイを読むんですけどどれも素晴らしいんですよだけどなんかこの程度の内容でいいのかって思ったんですよなんか別に大それたこともなくなんかすっごい身近で趣味的なことが書いてあったりなので難しく考えてる方がいらっしゃったとしたらなんだこんなことでよかったのかって思っていただけたらなと思い私の話をしようと思います 何のために絵を描くかってそれは楽しいからなんですけど絵を描く理由には自分自身のための理由と人様のために描くっていう理由があると思いますで私が本当に絵を描く理由は直接的な自分自身の自分勝手な理由しかないんですけどでもそれが間接的に人のためになるっていうことにある時期から気づきましたでまず最初にその自分勝手な理由からお話ししたいと思います 私は長いこと絵を描かないとちょっとおかしくなってきちゃうんですよまあそういうこともあるんですけどまずはじめに私が絵を描き始めた時のことをお話しします絵を描き始めたとか言ってもそれは物心ついた時から絵を描くことが好きで絵を描くことが自分のアイデンティティみたいに思っていましたまあその頃アイデンティティなんて言葉は知らなかったんですけどまあ絵を描くとかなんか作るとかそういう以外に得意なことがなかったんですねでも子供の時に絵を習うとかっていうこともしなかった し, しかも で高校子供の時から大人になっても絵を描くとは関係ない道に進むんですけどなぜか最終的には絵を描くことになってるんですよ。 大学も普通の大学へ行ったんですけどアメリカの大学って専攻を途中で変えられるんですねなのでアートの実技の授業を取ってるうちに専攻をファインアートに変えてしまいアメリカの大学は編入ってことも別の学校からの単位を引き継いでできるので美術系の大学に編入してでイラストレーションを専攻したりとかもしていましたその後も何回も別の道を選ぶんですけど結局何かの表紙に絵を描いてたり自分がアーティストだったり。 気づかされたりしてだからなんかすごい絵描くっていうのは運命なんじゃないかなって気がしています、まあ、そういう自分のやりたいことをやってる時ってすごく気づいたのが人生って短すぎるなと思ったんですねやりたいことがいくらでもあるからだから一体作って で平面の絵を描いてってやった時に本当に時間が足りないどっちを選ぶかって言ったら一体作るのも好きなんですけどどちらかといえば絵を描くことの方が3倍とか4倍自分にとって充実するなって思ったんですねなんか一つ撮るって言ったら絵を描くことだと思うんですね 正直言ってそれがが自分が絵を描く理由なんですけどまあ作家として自分が絵を描く理由ってこういう話は人にしないんですけどこの自分勝手な理由が間接的に人のためになってるんじゃないかっていう話を今からしたいと思います<音楽>私の作品を見た人からよく癒されるとか元気が出るとかまあ面白いって言われることがあります。それっていうののは私の作品が 人様に与える影響とということですねまあ、アートはコミュニケーションです。なので、ちょっと自分が会話しているとき、お話ししているときと置き換えてみると、私は人を笑わせることが好きです。あとは人を勇気づけたり、なんか安心してもらう、そういう感じで会話するのが好きです。だから人が言う、癒されるとか、元気が出るとか、まあ、 面白いとかっていうのもそうですけど、不思議と私が会話している時に意識していることが私の絵から伝わってるんですよね。まあ、絵を描くときも意図的に多少そういう風に思う時もあるんですけど、まあ、面白いとかふざけた表現はかなり意図的なんですけど、なんか人をポジティブな気分にさせるってことはあんまり考えないので、作品って多分無意識に作る人が現れるんですよね。 だから私が絵を描いてて楽しくて幸せで愛に溢れていたらそれを見た人にそれを届けることができるんじゃないかなと思っていますなので私が絵を描く理由は簡単に言うと自分自身そして人々の幸せのためですでこの動画の内容で絵を描くことは必要なかったと思ったんですがまた例によって絵を描きましたでこんな感じに完成しました これは都会の月というタイトルにしました絵を描いてる時はそういうことを考えないで描いてるんですが例えばここに建物があるんですけど私は東京出身なのでなんかこういう建物っていうのが身近に感じられますなのでよく私はベルとか家とかの絵を描きますまあこれはあんまり説明するような絵でもないしまあそんなとこですねで今ちょっとモニター見ててここにちょっと黄色をもうちょっと足したくなりました こここに黄色を足足足ししししたたたくななっっのででちょっとまますちょっと、ね、こんな感じで足しました結構意識しないでいても、まあ、こういう自分の生まれそうだった環境とか無意識に感じている普段の生活とかあとほんといろいろなことが結構無意識に作品に現れることなんじゃないかと思うのでそういうことを考えていくと説明することって結構あるんじゃないかと思います。 それから私のウェブサイトは下の概要欄にリンクが貼ってありますのでまあ立派なものではないんですけど興味がある方はご覧になってくださいということで今回の動画は以上です最後までご覧いただきありがとうございますこの動画が良かったと思った方はぜひ高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますではまた次回お目にかかりましょうさようなら